えー、お隣栃木市は西片町より参りました羽根っ子カッパ隊と申します、えー、我がチームこのよさこいカヌマフェスティバル毎年参加させていただいてるんですが、えー、実は今年うちのチームこのイベントが第1回目となりますただし踊り子一生懸命練習してきました精一杯踊らせていただきますご声援よろしくお願いします それでは大地のめぐみはっ水西方上司から見下ろすこの大地西方 五千石と言われるこの地に集いし我らはねっこかっぱ隊小倉川の清流より得られる水の恵み肥沃な大地より得られる穀物の恵み天下太平五穀豊穣この大地の恵みに感謝を込めて 舞いざ前踊れ羽根っこちよ。 の恵みに感謝を込めて大きく舞い踊れ よっこい ご声援ありがとうございまししたたありがとうございま隊の皆さんでした。